自動車学校の教習者にバックビューモニターがないのは経費削減のためである。マルかバツか。なぜかって、あっても長でもこうなるからだよ。 カーナビがついてるなら、免許センターを目的地にセットして、そのまま返納してこい。返納した後に、乗ってきた車でそのまま帰りそう。高さ制限ギリギリクリアのハイルーフ車、積載車に乗ったらアウトというわけか、車検適合と書かれてたヤフオクの中古マフラー、内部のグラスウール劣化してて、測ったら普通に車検通らないあれ、そしてどう考えても違反っぽいのに、透過率的には車検 OK のオレンジだか虹色のフィルム。こんな事故ばかり繰り返してたら、最大出力規制が復活しても知らんよ。 トラコンユーザーが切れるとダメハイグリップタイヤユーザーが買えるからダメタイヤホイールテストが80万円する高級 EV へのアンチテーゼ安いガソリン車でしか閉じこってる方がスタッドレス買うよりまだ安いのさ。航続距離を溶かす加速力のためになぜランボルギーニと同等のタイヤを履くんだテスラ EV はランニングコストが安いカッコスタッドレス用の軽量ホイールだけで30万円ケチれば航続距離で減。れんるよね そしてこれは、洗い物は下でいいか感覚で、コンクリートを放置して帰った担当者のせいで、ミキサー社が一台ダメになった案件。ミキサーだけ乗せ替えればいいのに、適当に外そうとしたせいで、ミキサー回転装置までダメになりそう。そういえば、現実でタケコプターをつけると人間の方が回るっていうけど、こういうことなんでしょうか。とりあえずユーチューバーになりたい人は、洗濯機の中に実際に入れ。なんだろう、とりあえず物を粗末にしたり、 危険なことをすればユーチューバーになれるっていう発想やめてもらっていいっすかというかこっちは雨の中で放置したせいで土がトリュフチョコみたいに固着して落ちてこねえ。トリュフチョコ、土の中に落としてもバレない説やゃがりこの限定味に神聖包茎ってあだ名つける感覚で営業妨害しないでからの、ホロライブのグラシェフ配信中の市民感覚で 疲れて死んでいく消火栓私も家の前の道路上越新幹線のスプリンクラー間隔で水道水を垂れ流しにしておこうかしら雪に水まくのはスケートリンク作ってるだけだぞあの車パンク放置で一皮むけましたね家で知らぬ間に飼ってるゴキブリの脱皮みたいだえゴキブリは脱皮しないって と思って調べたら、するらしい。まあまあ、定番高性能タイヤのレグノでも、雨の中じゃフリックしまくりだもんな。ウエット性能評価が B でもあれだから、皆さんにはペースダウンか、評価以上をおすすめしたい。そして、何がしたいのかわからない装置、からの、どこから染み出してきたのかわからない雨水。退職の時に会社のパソコンをアラビア語にする感覚で、誰か屋根裏に、水道水を垂れ流したんじゃねえか そのうち船の会社で退職する時に船底に穴を開けた人のせいで沈没して損害100億とか出る事件起こりそう船乗りの辛そうなところ海に出たら数ヶ月帰れない船乗りの良さそうなところ使いようがないからお金が貯めやすいメリットデメリットは紙一重なんだなしれっと観電し仕掛けるのやめろ大抵の建物は内装工事中に電気工事の職人さんが感電しながら建てられている電気工事屋さんをなんだと思っているんだそれを言うなら一昔前の YouTuber なんか とりあえずお風呂になんかぶっ込む仕事だったでしょコーラ、ニベアクリーム、発売直後の iPhone ところで、YouTuber でもなんでもないのに YouTuber なにスプレー缶を噴射しまくった後に、急湯器つけて爆発起こした不動産にあったよねそういえばゆっくり不動産って2つあるよなそれを言うならカーボン調もハムスターアイコンのパクリチャンネルあるし何より私のサムネと字幕の色がパクられまくってるし気づいてねえ最近の EV はエンジンスタートボタンもないらしいですね 最近の BMW は歩き去ると勝手にロックされるらしいですね。テスラのモデル X は自動でドライブカリバースか選んでくれるらしいな。そのうち中国がハイゼットカーゴ並みに完成度の高い EV 版を作る ASAS 所要者コニコンニドライブスルー逮捕。そのうち交通違反の罰金も。 ドライブスルーでのうちできるようになるまだ気づいてないのか人間の人生もドライブスルーであることにレールの上だったりドライブスルーだったり人生を論じてる暇があったら努力したらどうですかね2んのまとめ動画のところに言えさ、サワイスケボーでカッコつけようとするも盛大にミスって陽キャにバカにされるクとりあえずむせびないとけドリルが入っていきません私の DIY みたいですね複雑な形したホイールを洗車してる時みたい名古屋で稀に見る ブレーキダストで汚れまくった高級外車セダン洗車する暇もないほど仕事してる。逆に博物館の展示車みたいにぬるてかな車、仕事帰りに毎日洗車場寄ってる。なんで24時間営業じゃないのかってそう思っているあなたは、隣のコイン洗車場が24時間営業だったら、封鎖しろって言ってる。豊明市の某洗車場に朝の4時くらいに行くと、ヤンシャセダンがたむろってる。ろん何か問題があるわけではない集まってるだけの人たちと比べて、この動画には問題しかない。 一応、他人の失敗から学ぶというコンセプトが最近できつつあるからほう、凍った湖に時速60キロでスノーモービルで突っ込んだら水没するぞっていうのを教訓として売るんですね空気圧とホイールナットの増し締めは基本旅の前日のルーティーン大丈夫サーキット走行よりは楽だから追突、ガスケパンク東京近郊の高速道路で毎週末発生してるイベント台風のニュースでたまに見る 高齢男性が風に煽られ転倒冬は便座でショックし、夏は熱中症で無視。道路脇の標識は全身を強く打ち、打ち死因に、飛んだ生首ですよかっこ物理。40キロ制限の標識が、トラックにぶち当てられて曲がってるのはたまに見る。これは社長が出発前のホイールナット点検抜き打ちテストで。 こっそりホイールナットを緩めたまま、社員を出発させた結果起きた事故。運行前確認を誰もしないのがデフォルトみたいに言うな。出発する前のカーナビ設定で東京都店が見つからないと思ったら、東京都じゃなくて京都の東だったわ。武蔵小杉が東京都じゃなかったってま。地方隅から見れば、富士山の東側の平野部、全部東京。不動産投資を持ちかけるチラシ感覚で、どこだろうと首都圏呼ばわりですか そしてこっちは、飛行機のインロック発生時に、エアブス社が公式に提唱する会場法。羽田となりた間違えそうな会社ですね。14時と夕方4時間隔で、痛み空港と関西空港も確認するんだぞ。痛み分け、の語源である。そしてタイヤ交換あるある。リードが永遠に落ちない。タイヤレバーが許されるのはスーパーカブまでだよねー。 パンタグラフジャッキが許されるのはタイヤ交換までだよねー。ミンでドレンボルトが右側だからと左側をジャッキアップしてる人だけは真似してはいけない。バイクのオイル交換で少しでも多く抜くためにバイクを持ち上げて傾ける人とかいるけどどう考えてもリスクリターンが見合ってないの草。会社のカードで給油してもナンバー控えられてバレるからガソリン系交換を持って行って灯油シポシポで移し替えるやつみたいで草。読んだこっちはドラシャゴロゴロですよエヴァンゲリオンの 骨の化石みたいに風化しやがって誰かがいたずらでミイラの中に金属を仕込むんですね未来の人が掘り返して機械化人類のロストテクノロジーだと騒ぐんですね大工さんは道具を現場に置き忘れるだけで数百年後にはお宝扱いしてもらえるんだからな忘れ物が偉いみたいに言うな夏の猛暑のバスの中に子供が忘れられて死んだのをもう忘れたか誰も覚えてねえよそんなニュースというか非認可幼稚園に赤ちゃん預けたら死んで熱湯かけて体温ごまかした状態で 冷たいけど生きてますよって返された事件あるってま学校で眼球をこずくのが流行ってて、自分の娘が刺されたせいで、眼球充血して失明しかけたという事案も発生中。やっぱ効率っててそうだわ。私も宅食サービスを創用したら、 公立小学校の卒業生は野党のやめよっかなでも私立に行ける程度の金は用意できる家庭の人に金渡そうとも思わないなはいメルカリの300円自動車の納車イメージ動画そんなサービスねえよいや絶妙にありそうなんだがレイン不動産のニュースを見るに300円不動産も十分あり得るそして急ブレーキ連鎖のせいでこの人は追突されたんですがこういう遊園事故の判例を調べてたらやっぱり裁判官を待ち伏せして追突したくなる線路に立ち入ってきっク取ってる高校生 の方がままだまともな判決だしそうつまり裁判の判決出す人は前例と法律に習うことしかできない無能そういえば無能な判決出した裁判官への仕返しでわざと裁判所前に駐車した事案あったよな司法が機能していない中で法律も機能するのは妥当とは言えないため家財道具を盗むことに過失はないものとせよ本来の目的を遂行することが困難になったためゆっくり茶番劇の商標権を手放すみたいなこと言い嫌がる次のニュースです 動画内で警察は無能であると発言した22歳 YouTuber が事実陳列罪で逮捕されました。事実陳列罪。結論、防衛運転しよう。